これ楽しいよ。いい時出会っちゃったの？これ<笑>？<笑> <笑>こっちからはました楽しいところです。<笑> 度れかけだ俺これは楽しいです。<笑>めちゃくちゃ楽しい。ら、イヤホン なんかやおかしいだろうが明らかに。おかしいだろうが。じゃあお前の車かで。またパトーカー来ました。また来ました。パトーカー来てます。楽しすぎます。そすあそこに止まんないで。せー。セーフ <笑>すごいなたとか読んないたとか読んですなん で, でだって とか呼んでてます。いやー大台だ大台の方にのお金がないので悩んでおりましたが今日でもなんかめちゃくちゃ勃き出ましたねこれ。<笑>これはすごいよ。 感じだよ。これこれだよ。パトカーパトカ被告人まあ今容疑者だね。パトカーパトカー<笑>楽しいね。これは楽しいな。<笑> たね、も う, う, う, うもっいい<笑>そう<笑>、ま、だ, わんそうだった・・<笑>・何で <笑>なんかあの白バイというかあれ来ましたね。でですす物しんだろうしんんんがよだだだうなな仕事かかか俺にねえ 第2部が